なんか水の音聞こえない。確かに。こえないこえないうんだか聞えちょっと待って。開けてみるか。うえ？うこれ。え。ちょっと待ってなんか写んなかった今、えー。今完全に冷えいたよね、うん。ちょっと待って開けてみるかもう一回。 っああかっすげ え,、まうんねねうんね、えワニがなんでここに、ね ああよかった。え 今度はすっごい騒がしいんだけど。うんっうん、今度こそ。そうだなう、うんだ、うん。ゾンビじゃない。そうだ、ね、そうだよね。ゾンビ。 <笑>えー、これリアルなやつだなしかないこれで倒すかねパパ待ってこれ閉めた方がえくとあ、そうだね閉めちゃって閉めちゃってさっきからおかしいもんねこの扉ね、えー、明らかにおかしいよねああ今度こそ落ち着いて漫画が読めるうんお花火の音だうんあっ外でやってるやってないいや違うなこっちから違うなえ花火 あ、冷え。あ、だね。こんなところで花火を見るなんて、ね。も<笑>う室内で花火見えると思わなかったね。デ、う、ジ、ん、だ危ないからそういうころか。今度は夜間に静かなんだけど。本当だ。う, ん、う宇宙だ。国際宇宙ステーションじゃん。本当だ。マえー、すごい。 地球から離れてるけどいやいやちっあっててこうののん音寝寝たたよ寝てた、うん、あちょっと待って。 ここが、すごいことかってたんだけど。え、そうなの、ね。だ、開けていい。別に行けいいけど。何もないじゃん。普通だね、うん。夢か。うん、夢だよ夢。最近パパの寝落ちネタ多いよ。<笑>寝落ちネタ多いね。そうだね。<笑> はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいい お,、はい、お友達にも教えてあげてくださいそして今回のすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこの辺りからよろし く, ろしく、ね、ということで今回は以上でございますバイバイ<笑>